正面でやっていきます皆さん屋根の下の辺りでね、ご覧くださいあちら側イルカプール側を正面でやっていきますさあちなみにこれお客様の前で披露するのは今日が初めてなので皆さん本当にね優しい目で見ていただけるかと思いますちなみにテンポはかなりゆっくりなのでねはい、はい、ご了承くださいああ皆さんも一緒によかったら聖地の真似して踊ってみてくださいねはいじゃあ行きましょう大丈夫ですすかはい、行きますよ あーちょっと待ってください、今まちゃんがめちゃく間違えてるので、もう一回いいますね、ひまっちょっとしっかり頑張ってください、いきますよ、せーの、どんくりかのころ、どんくりか、相手にはまってたんだ。 うんはい、ありがとうございます。うん ほーちゃん黒ひまわり体動きがやばいどんな顔してるのやばいこんなかゆい激しい うん、お偉えらいじゃん立つのか立つのか行くのか<笑>あ本当だえらいねぽーちゃん激しすぎてやばい今日、うん、右肩かゆいんだね、うん、あ終わった、うん、おはようお、うんうん、はようお、ん、はよう はいいいどうもうもん、うんうん、いじ偉ゃんその手何フフッ。<笑>